ハンカチには違う使い方もありますよ。もう一つご紹介しますね。後ろに結んだ後、中に入れるだけで終えます。